ヒラの仕様らに岩足元気が合流か、韓国大手 HYBE、HYBE 遺跡でジャニーズも圧力かけられず、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今年5月22日にキングプリンスから脱退し、ジャニーズ事務所も順次退所するヒラの仕様、岸優太、神宮寺優太の3人が、 海外の芸能事務所に所属するという説が濃厚になっている。芸能プロ関係者が言う。どうやら対処する3人は、BTS やジャスティン・ビーバーなどが所属する韓国の大手芸能事務所、HYBE、廃部に移籍するようです。最近、同社が、NACO e、レイコという新法人を日本に設立し、元ケヤキ坂46の平手ユリナが移籍して話題になりましたが、この、 NAECO は金プリの対処メンバーを受け入れるために作ったとも言われているほどです。ジャニーズの圧力が通用しない相手。さらに、ジャニーズにとっては受け入れにくい情報も駆け巡っている。かつて金プリは、岩橋元気も含めて6人で活動していました。岩橋はパニック障害を理由に休養し、復帰できないまま2021年にジャニーズ事務所を退所していますが、その岩橋が脱退する3人と合流して、 NAECO に所属するのではないかと噂されているんです。同関係者。グループ在籍時、平野と並ぶ人気メンバーだった岩橋は、現在も音楽を中心にソロ活動を継続。対処後に解説したインスタグラムのフォロワーは80万人を超え、根強いファンがいる。もし、4人が同じ事務所になれば、事実上の新生キング、プリンスが誕生することになる。 ジャニーズに残る長瀬角と橋山の二人が、いくら本家を主張しても、人気ではとても叶わないだろう。HYBE は世界的な巨大企業だし、ジャニーズといえども圧力で同行なる相手ではない。このまま三人が岩橋と合流すれば、ジャニーズ事務所にとっては最悪のシナリオになる。同関係者。日本の芸能界では絶大な影響力を持つジャニーズ事務所だが、今回ばかりは白旗を上げるしかなさそうだ。